えー、こんにちは、黒田和哲です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、僕は iPad Pro を持ってまして、これの、えーまあ、A4 サイズなんですね。この A4 サイズっていうのは譜面を使うのにもものすごく便利。もちろんこれ譜面使わない人もね、えー、これ絶対活用していただきたいんですけど、もうペンシルとこれがあったら最強のソフト、これ、Good Note ってやつを使います。 これですね、えー、僕は譜面があると、まあ今テストフォルダーに入れましたけど、ここにまあ要はライブごとの、えー、フォルダー作ったりとかして、えー、もフォルダーの中にもさらにこう演奏の中に、えー、僕はさらにここに、えー、セットリスト用のフォルダーをこうやって入れてたりするので、ヨネザミクちゃんだとミクちゃんの曲がこう何月何日のセットリストっていうのが全部入れてあります。だからこんな風にものすごく便利なので、まずこういう風に 曲が来ると、まあ、PDF で送られてくるから最近多いんで、そうするともう並べちゃいます、ここでね。で、もう一つのファイルにしてしまって、こう、これがね、例えばっていう曲で、この間、の、加藤里奈ちゃんの映画、えー、彼女の作曲なんですが、本当にいい曲で、これまた僕レコーディングしたんで、ぜひ買っていただきたいなと思うんですが、このサビのところからドラムが入るよ、みたいな感じの、まあ、こういうことを書き、ね、込みました。で、大きくしたりとかして、これもちょっと雑ですけど、まあ、細かく書くんだったら、こうやって、 こういうふうに、えー、じっとしてると直線が描けたりとか、まあこんな感じで分かりやすく、まあ、自分でリズムをこうやって書いていくと。ね。こんな感じにして、こう、作業していくとできますよね。で、実際これね、見るとき大体ドラムって見開き一枚じゃないですか。これこう左右に並べれないんですね。ここがこの、まあウィークポイントでもあったりするんですが、えー、っと、うん まあ、譜面は実際セットリストごと並べていって、僕の場合はこうやってセットリストごと並べてから全部書き込みが終わったら、これをそのまま PDF にして、セブンクラウドにあげちゃいます。そうすると、セブンのコピー機、近くのセブンのコピー機って、その番号を入れると、ダーッとそれがプリントアウトされるんですね。めちゃくちゃ便利ですね。紙いて、それでライブやったら、そのままその紙は捨てて帰ると、そうすると、ええー、まあ、この書き込みは全部残っているの で, で、こう全部ここで管理するって感じなんですね。 で、まあ、実際にもライブやってて、そんなにものすごく紙バイタでやる必要もなく、まあ、軽く見るぐらいで、チェックぐらいの感じかなっていう感じだと、もうそのまま iPad でやっちゃう。一曲だけとかとか、まあ、iPad でやっちゃいます。この時に見開きができない。これをどういうふうに解消するかというと、まあ、一つのフォルダの中で、これを複製かけます。そうすると、例えばのコピーオブ例えばができます。で、これも開けるわけですね。で、ここを開けてあげると、こっちがコピーオブ例えばで、こっちが例えば。 で、このコピーオブ、例えばの方を、この右側の上の、ここをクリックすると、新規ウィンドウで開くってやると、左右並ぶんですね。これすごく便利で、で、そうするとこれ1ページ目で、これ2ページ目ですと、見開きでも見れるじゃないですか。これものすごく便利です。で、なおかつ、例えばまあ、この2ページぐらいだともう1ページにしちゃいたいな、みたいなことがあるんで、これ楽譜で5紙がもが最初から入ってるんで、後ろ側に五線紙作ります。で、これで、例えば僕、 えー、こ4小節と最初の、えー、イントロでしょだから、イントロのところは、4小節間はお休みですよ。4分の2があるから、4分の2はお休みですよで。A1 は8小節間お休みですよ、みたいな、ね。で、B1 は3小節なので、B1 は3小節間お休みして、で、ここからドラムイン。C。 で、こっからドラム。で、このリズムパターン書いてあるから、これね、すごいのはね、またいでね、コピーできるんですよ。コピーするでしょこれ、ここに持ってきて、で、これ同じ、このね、選択ツールにしてペーストしてあげると、これ、このまま、こう、大きさ変えて、まあこれちょっと見、読みにくいですけど、で、これで8小節にするじゃないですか。で、ここ、フィルインみたいな感じでやっていくと、まあ、一、一ページ目にまとめてしまうこともよくあります。で、すごいのはもう、この、 書類間でコピペができてしまうっていうのがめちゃくちゃ便利ですね。こういう感じ。だからこう書き込みしたのをこっちに移すなんていうのも結構できるんですよ。これものすごく便利なポイントですね。で、こう左右に並べて、例えば3ページだったら1ページ、2ページ、こ こ, こ, この削っといて3ページ目をここに並べておくと、こ, うここでブレイクしてる間にこうやってピッてめくったりとかね、ここのページのどっかでこうやってめくってあげればいいじゃないですか。 え、まきするとめくれるっていうね、あのソフトウェアもあって、それもまあいいと思うんですけど、僕の場合は結構あれ不具合もちょっとあって、あ、進まねえやって思うこともよくあるんで、こっちでよくやりますね。こういうふうにします。で、全部 PDF ここで開けれるんで、もう全、PDF はもう譜面でもらったり、もうあの、譜面でもらったやつは僕あの、 いい一挙に取り込みする機会があるので、それで全部 PDF にします。で、それこ全部ここで管理しておくと、もうあの、ドロップボックスの中に入れとけば、もうあの、譜面一式忘れてきたとか、どっかでなくしてもう時間がねえって言った時にも、これで iPad でバッて開ければ、この作業さえしてしまえば、本当に5分10分でなんとかなるんですね。 で、実際にまあリハーサルが終わって本番までに時間があるときはもうそのままセブンでプリントアウトすればいいわけだし、という考え方をするとめちゃくちゃこれもう本当にねペーパーレスになってめちゃくちゃ便利だし、基本的にこれさえ忘れていかなければ何とでもなるみたいなね。まあでもドロップクロックスであげてるんでこれ忘れてもなんとかなるような時代になってきてますね。これはすごいと思います。な、ま、の、あ、でセットごとにまとめてもう書き込みも全部終わらせてこうやって クラウドに上げておくっていうのはめちゃくちゃ便利で、最近はもう絶対にそれ忘れないようにやってますから、えー、ぜひ使っていただきたいなと思います、えー。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。